うん、はい。ずれたよ。<笑>要注意要注意。要注意、あ、僕危ない、僕危ない。<笑> 要注意だよ続かれちゃうよ 30歳のおじいちゃんペンン、ペででで<笑>体格はいいいんんすけどね歩くの遅もう疲れた 遅くはないよね。うん。なんか持ちごたえがあるっていうか、なんていうか。すごい体制だよ、ね。じゃあね。